高速鉄道が全国に広がっています。その鉄道網は総延長 2,000 キロメートルを超えています。営業最高時速度110キロメートルで走る世界最速の高速鉄道新幹線が開通したのは1994年。 その高い技術力が世界の注目を集めました。現在では東京と大阪間の距離およそ550キロメートルを営業最高速度時速270キロメートルで運行し2時間25分で結んでいます。新幹線の運行台数も増え続け。 例えばラッシュの時間帯の東京駅からは2分間に日本が出発しますその平均遅延時間はおよそ30秒です安全性の高い新幹線は開業以来乗客の死亡事故ゼロを誇っていますまた座席の向きを自由に変えて快適に過ごせます 高速走行に伴い問題となるのは騒音ですこれまでに騒音を抑える高い技術が開発されてきました例えば車両がトンネルに突入したとき空気が前方に押し出され大きな音が発生しますその音を小さくするために改良されたのが先頭車両の形状です 細く長くすることで空気をよりスムーズに後方に流しますすこのの形により空気抵抗をを 30% 減減らすので騒音を軽減しますまた走行中にレールと車輪の摩擦で出る騒音は車輪をカバーで覆うことで外に漏れるのを防ぎます。 高速鉄道の技術は飛躍の一途をたどっています。2011年3月最新の新幹線はやぶさが運行します。営業最高速度は時速320キロメートルです。はやぶさは今まで以上に騒音を小さくするための工夫が施されています。その一つがパンタグラフです。 車はこのパンタグラフを通して電気を取っていますが、電線と摩擦して騒音が発生します。従来の新幹線では2両に1個のパンタグラフがついていました。はやぶさでは10両編成で2個しかついていません。 一つは予備で畳まれ、電線と接していません。ハヤブサのパンタグラフは、電線に接する部分が12個のピアノの鍵盤のような形に分割されており、その一つ一つにバネが組み込まれています。電線にパンタグラフが離れることなく走行し、安定した電気が供給されるので、パンタグラフがたった一個で済むため、 摩擦による騒音が少なくなります。加えて、外に漏れる音を遮断するための壁を作ったことで。摩擦音が飛躍的に小さくなりました。はやぶさには、新幹線で初めての特別車両が加わりました。 席席数は18席これまでの普通車両の100席に比べてゆったりと余裕のある空間になっています日本ではさらにミニア中央新幹線の実用のための計画が進められていますこれまで最高時速5 8 1トルを記録し 安全で快適な日本の高速鉄道は今も開発が続けられ日本全域に広がっています。